こちらはケコン現場ですいつもマクメッセだったんですけど有明 ア, ア, アリーナで今開催中です有明 ア, ア, アリーナ来ました髪をめましたいいですねいい感じえでもこの前と違うかなうんこの色髪色はちょっと違うなんかもうちょっと明るくなった感じですか一発でした前は今はアッシュアッシュみたいな綺麗ですいい感じなりました頑張りましょう キラリンチ ョ, キラリンョここなんですけどわっ、たさん当てないようにで、今はちょっとね、朝早くからたくさんの方々来てて、すごいなと思って、頑張ってきまーす、ちょっとバタバタしてて、朝も動画撮れませんでした。<笑> 皆, 様はい、皆さんには今あのライブが終わったんですけど日本で9点ライブの方されてる浜さんに会いました、うん、ま<笑>韓国語あんまり苦手なんだけど、はいえっと、合ってるかなチェイルムン、うん、浜口純子いいいんだ、うんうんうんうん、ありがとうございますつもこの、QT、の あのショッピングショーね、うん、韓国代表と日本代表でやっておりますので、なかなかこのツーショットはないですからね。な い, ですからいや本当嬉しいです。うね、ようこそ日本へ。ありがとうございます。そしてね、<笑>お土産までいっぱいいただいたんですよ。アーモンドをちょっと買いました。すごい。こんなお菓子、いいっぱいありがとうございます。<笑>ちょっち手紙も。<笑>あ本当に嬉しいな。手紙あとでやめますよ。はい。今日頑張りましょう。う頑張りましょう。 祝えてきました。マーキュリーはまだいました。でも浜十さんがやってます。最初<笑>先ほど十二時にやりました。わ<笑><笑>裏側はこんな感じなんですね。いつもあそこ座ってて分かんなかったです。 日本に来てるんですけど、おはようごしいます日あああ<笑>あ。日本に来てます。おはようございます。おはよ日ございます。楽しい。楽しいはい。<笑>あっ、日本に来てます。あっ、日本に来てます。ライブーー<笑><笑><スティ hankan>とかもやってます。は<笑><と>い<う>。ライブはしないは<う><と>い<う>。<笑> 後でここでやるんですけど、もう人がいっぱい、すごい。 <번소 리> 이곳은어떤존재가여러분들의소소한오토의패션이어떤존재가요 <音楽>今、ゆうじさんからのコメントは自分を表現できるまた新たな方法ということでご視くださいましたありがとうございますはい、えっとルサラフィムの通訳と MC が終わって今日のスケジュールは終わりです経済がもう目の前に何百台かすごかった<笑>で、これからビーグルちゃんに<笑> 会いに行きますので結構大きい本日のライブありがとうございましたで、ムーブの方もありがとうございましたこ、ね、有明川で回ってみたいと思いますどこ入るかなコーヒーが欲しい実は今日何も食べてないんで じゃあ、二階の方ね。二階の方に行きます。ここは日本だー。ハロウィンですね。ここはリアケガーデンです。 あはい、112番で右手の定期設からお渡ししてありがとうございます。はい、ありがとうございますす秋ですね 麹茶ソフトクリーム韓国ではないです日本でしか食べられないこの5階になんかテラスみたいなのがあって今出てきてるんですけど もうすっかり暗くなりました明日は雨降らないといい な, なんかこう買いたいものがあるわけではないんでここも新しいんですかね有明ガーデンも、うん、綺麗です なんかここにもテラスある出ますうそういうことかデートにぴったりですね、ここはか<笑>みんなケイコンのコンサート行ってるのかな人少ないですへぇー 昨日お風呂入ったんですけど、あのスパの方にね、行ったんですけど、東京タワーとスカイツリーが全部見えて、ビューがすごかったです。ラビスタ東京ベイというところだったんですけど、結構新しいんですよね、7月に、2022年の7月に、グランドオープンして、結構新しかったんで。 てる<笑>みんなのテラスうんなるほど本当ね2年ぶりに来て何か2年の間いろいろ変わりましたよね仕事も変わったし人間関係もねいろいろ変わったりとか 結婚してますからね本当に帰国する時は一体どうなるんだろうすごく心配してたりしてたんですけどなんとかなりますね<笑>好きなこととか自分が思っていることやっていけばなんて言うんだろういつかチャンスは来るっていうことをすごく感じました。 すごくかわいい店見つけましたクリスマスだ。 ここめっちゃいいですね。綺麗な商品がいっぱいいる。可愛 い, いのがいっぱい。無印用品に来ました。 少量で自分が欲しいものだけ買えるんですねめっちゃいい韓国も早くこういうところたくさんできるといいなお茶もマシュマロが一個ずつになってるクッキーもちっちゃいめっちゃいっぱいあります なんかもうすっかりクリスマスですねまだ10月な の, のに綺麗もうクリスマスみたいな感じですねああなんかちょうどいい天気で良かったですでもねライブの時もずっと雨でほんと大変で準備もね今回外だから結構天気の影響が大きくて 大変だったんですけど、冬って感じですね。<笑>ここでなんかやってて見に行きます。 タイミングでしたね今日、点灯式あったらしいですで今年はいすごいなんか久しぶりの Vlog でい色々撮ってます<笑>できるだけ<笑>撮ってます楽しんでくださいこれはどこだパン屋さんあ、イオンモール行ってみようかな ここに四モーお菓子とか買います。わあ、日本のスーパーやー。久しぶり。わあ、お菓子だ。私が好きだったのは。この九州。このラインの九州醤油みたいな。 のとチョコレートシャーシャー大好きだしあとこういうのもね本当もう会社でずっと食べてたひたすらメレティーキッスの多分冬版出るかなそろそろこれのトマト味めっちゃ美味しいよ好きでした出ました出ました私の大好きなクッキー最高これお母さんが大好きで買いました4袋 画面からお選びください日本のいいところはこうやってまとめる場があるということですね。本当にこれ 韓国に早く作ってほしいこのスペースないんですよね韓国だから慌ててレジのところでまとめないといけなくてそこが本当に良くなかったです 友達がついたみたいなので会いに行きます <웃음> 너거는나좀시간걸릴것같아구독 、응、 <웃음> 비글님이습기제거제를 <웃음> <웃음> 안녕하세요들고다니기귀찮는데 <웃음> 다섯개나샀어백엔샵에서밖에안팔아땡이네도팔았 어, 어, 어이런거거든아 아아아아 아림 달달한치즈볼진짜좋다다이이이이거거해야야야되는아니오2년ぶりに来오ました 最高ですいつもなんか2年前に撮った動画を思い出します、ね、いつ来れるか分かんないけどバイバイってやってた動画があったんですけど来れましたそのままでよかった VlogVlog ってことです うば<音楽>